お書き明けでございます本日、えー、最後の演舞になりますので皆様に感動と笑顔を届けられるよう一生懸命演舞いたしますのでご全員のうどよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑> 2020年お書き明け構え Can you win? ながらご声援いいごただ若き秋の皆さんありがとうございました。